あ、あ、あ、です、です、です。どうかな配信できてるかなはい。えー、っと。ライブ配信をちょっと始めてみました。どうでしょうかこれが開始できてるのかはもう自分でもよくわかってないんですけど。えー、見えてる方がいたら、ちょっとチャットしてみてください。お願いします。どうなんだろう、これ。 見えてるかなはい。おーっと。それだけ確認してからちょっと始めたいと思います。 てるっぽいねあっあっあ音はどうでしょうはいいけてるっぽいのでちょっとやっていこうかなと思いますはいえー、っとですね今日はですね えっ、ー、と、この d j i まだ更新してないんですけどね、ちょっとね、あの、遅れちゃって、あの、もう多分、何時だえっと、時間過ぎちゃってるんですけど、10時に、この、えっと、born to fly が見えるようになると思うんですけど、ち、え、ょっと更新していこうと思います。はい。出ましたね。 DJI Avatar. 早速出ちゃった。はい。こんな感じなんだ。えー、もうそのままだけどな。画像そのままでリーク通りって感じですけど。ちょっとこの配信を宣伝したいんだけど。こうやってやるのかな 少々お待ちください。 えっ、ー、と、多分これでライブいい感じにいけてると思うんで、続けていきたいと思います。はい。これね、dji また結局日本のサイトは出たのかなこれ今、US のサイトになっちゃってるんで、日本のサイトにしてみます。あー、やっぱ来ないですよね。そりゃそうだっていう話なんですけど。はい。これね。 一番新しいのでミニ3プロかな。この間のサンフランシスコでちょっと飛ばさせてもらったんですけど。はい。で、えー、っと、これだと日本のサイトでしか見えなくて、確かここの、この辺も変更しても多分何も変わらないんですよね。はい。JP に変えられちゃうんで。一番下のこの言語設定のところ、地域設定のところ、 ここでなんか日本以外の、まあ何でもいいんですけど、まあ例えばオーストラリアとか。オーストラリアでも発売されてんじゃないかな。はい。オーストラリアでも<笑>発売されてますね、この DJI アバター。なるほど。どんぐらいの地域なのかな発売されてるのは。ちょっと確実にはわかんないんですけど。 うーんとすい 一応見れてるんですかねなんかチャットできる方はお願いします。ライブ配信ちょっと慣れてないので、よろしくお願いします。はい。一応19人ぐらい見てもらえてるのかなという感じなんですけど、音の具合とか大丈夫ですかねはい。じゃあちょっと、おこんばんは。ありがとうございます。はい。ありがとうございます。 松クさん、くみさん、おトさん。はい。よろしくお願いします。え、今夜はですね、ちょっと、あの、慣れない配信ではあるんですけど、あ、ありがとうございます。ドリキンさんの Vlog 見て登録させてもらいました。ありがとうございます。あのですね、えっと、d j i のもうすでに出ちゃってるんですけど、新しいドローンが、あの、リリースされるということで、それの詳細をちょっと見ていきたいんですけど、 やっぱり結局、あの、日本での発売はなかったということになるので、まあ、ドリキンさんの、あの、開封動画というか、もうこれを多分、あの、買ってもらう<笑>と思うので、その様子を、あの、見て、あの、楽しみたいと思うんですけど、まあ、その前に、あの、前提知識として、スペックとか、確かめていきたいな、という、え、動画になってます。はい。FPV 向けなドローンですかそうですね。 多分基本的にはリークされた通りのものだと思うんで、あの、この前に、あの、この DJI アバ a の噂についての動画をまとめてみたんですけど、まあ、その動画通りの FPV スモールバージョンみたいな感じになると思います。ちょっと、あの、スペックとか見てみようかなと思います。はい。じゃあこれ。あの ちなみにこれはオーストラリアのサイトを開いてます。はい。多分どこも一緒だと思うんですけど、こんな感じですっげえ<笑>。もうこのままの画像がね、もうツイッターとかいろんなところにも出まくっちゃってたんで、ね、あ、ありがとうございます。価格とか、ちょっと今、これから見ようと思いますね。はい。で、名前も完全にこれリーク通りという感じで、DJI アバターっていう<笑>。 同じタイミング、あ、ちょっと前のタイミングで、あの、Fat s h a r っていう FPV ゴーグルっていう、FPV 用のゴーグルを作ってる会社から、あの、アバ、Fat s h a r のアバター、アバターの T、TAR かな確か。なんかちょっとスペルが違う、あの、システムが出て、まあ、それは別物だったんですけど、まあ、同じような名前で DJI から出るっていうところで、まあ、なんか関連してるんじゃないかっていう噂が出たり、 してたんですけど、まあ噂通りの名前という感じになりました。はい、こんばんは。ライブ配信やってみてます。はい。ではですね、ちょっとスクロールしていきます。はい。おー immersive flight e x p e r i ン n c e 4 k アームサイズ。ああ、プロペラガードと、あとは、これですね。多分新しい。O3 プラス。これって新しいのかな新しいんですかね。ちょっと、分かってない<笑>。けど、あの、今までの、あの、DJ、DJI Air ユニットっていう、あの、FPV 専用の、あの、 ちちっちゃい小型な送信機っていうのがあるんですけど、そのシステムとはまた違うのを使ってるっていうことなんだと思います。はい。これかっこいいな、この。<笑>スクロールすると近づいてくる感じ。おー、すげえ。うん、Discover freedom that comes from being airborne。おー。 え、こんなん取れんのすごっ。えー結構なんかアグレッシブなフライトもできるんですかね。あ、出ましたよ、これ。新しいゴーグルですよ。<笑>まあ、これもリークされちゃってましたけど。おフェイーラシフロント・コックピット。フロム・ダ・コックピット。 おおおなるほど。うわー、すごい。<笑>なるほどね。これも、まあ、リーク通りっちゃリーク通りですけど、やっぱモーションコントローラーが標準になったのかもしれないです。これ見る限り。ね、あの直感的な操作ができるんですけど、今までのその、何、基本となってた、 あの2つのスティックがついたコントローラーとは別のものになりますよね、これ。なんでまた時代が変わってくるのかなっていうところではあるんですけど。まあ、さっき言った通り、日本での発売はなさそうなんで、ちょっとそこは残念ですよね。はい。で、これがゴーグル。名前は出てるのかなリー e では DJI ゴーグル V2 だったかなだったと思うんですけど。えー、あ書いてないか。あ、書いてあるわ。DJI ゴーグル2。あ、やっぱそういう感じなんだ。なるほど。まるで、スターウォーズ、そうですよね。本当に。まさにって感じですよね。だこれは今までは自作機自分で作って、なんか、 いろいろ設定とかしないといけなかった機体でしか撮れなかったものなんですけど、これがもうね、DJI っていうね、大きいメーカーが出したことによって、も, うもっと気軽に撮影できるようになったはずなんで、まあ、これで FPV の世界の魅力をもっと多くの人に知ってもらえると、僕はめちゃくちゃ嬉しいんですけど、ただ日本でね、売られてないっていうところがちょっと、 残念ではあるんですけど。はい。じゃあ次いきますね。これが機体ですね。はい。機体で、で、これが、ゴーグルと。はい。かなりサイズ、形が変わりましたね。あの、今までの仮面ライダーみたいなゴーグル、知ってますかあの、DJI なんて言ったっけ ?FPV ゴーグルはい。今あるかなここに。ちょっとないですけど、あの、すごいでかかったんですけど、まあ、かなりスマートな感じにまとまりましたね。はい。で、これがモーションコントローラー。これは前回の DJI FPV の時と同じだと思うんですけど、直感的な操作で FPV ができるようになるっていう。 感じですかね。はい。え、これが、あ、撮影に関しての話ですね。なるほど。レンズとかの広角あ、で、d シネライクで撮れるよとか。確か DJI FPV も撮れたと思うんですけど、あの、ライブフィード ゴーグルで見るやつも D シネライクになっちゃうんで、すごいグレーな感じの映像に、で FPV しないといけなくなっちゃうんで、そこに関してはちょっとやりづらいっていうこともあったんですよね。はい。まあでも、引き継いでるっていうところで。本日日本発売とかありそうですかね。僕が考えてるのはなんかあるかわかんないんですけど、もしかしたらその日本で使えるバージョンみたいなのが、 実はこの海外で発売されてるのにも何て言うんだろう。組み込まれていて、機能として。で、自分で DJI Japan では売られてないけど、自分で輸入することによってまあ何か手続きをして使えるのじゃないかなって勝手に思ってるんですけど、ちょっとその辺も後でこのスペック全部見たらあの結論が出ると思うんで、それもちょっと楽しみにしてもらえるといいかなと思います。 で、あまあ、手ぶれ補正とかですかね。で、まあ、超広角だよっていうところだと思います。はい。こんばんは。ありがとうございます。今は21人の方が見てもらってる感じですかね。はい。一応初めてのライブ配信ではないんですけど、前回はあのスマホを使って、あの、世界 ドローンレースの世界大会の様子を、あの、配信したんですけど、結構バタバタで、あまり綺麗な映像ではないんですけど、一応アーカイブが残ってるので、そちらも見れます。はい。こうやってあの、座って喋るライブ配信はほぼ初めてです。はい。なんでわからないことというか<笑>、いっぱいあるんですけど、あの、変なところ、突っ込みどころがあれば、ぜひ、チャットでお願いします。 でですね、これ、広角。これ一緒なのかなもしかしたらカメラとか、この辺の性能は dji fpv と変わらない感じだと思います。ドリキンさん寝てますね。そうなんですかね。今何時なんだろうあっちは。夜中かなはい。で、15の でも dji ってそう考えたら、あの、アップルとかって大体、あの日本時間って考えると、すごい、あの、何 真, 真夜中じゃないですか。けど、dji やっぱ中国の会社っていうのがあって、日本では見やすい時間にやってくれてる。やってくれてるっていうか、そっち基準で発売してるってことなんですかね。はい。で、 ね、手ブレ補正ねで。ちゃんとこれもあの後から手ブレ補正かけてると思うんで、このライブフィードであの、ゴーグルで見えてる映像には、あの多分スタビライズがかかってないっていうことだと思うんですけど、でもこれスタビライズかかってたら FPV やりにくいんで、それでいいんですけど。はい、で、これは あ、d シネライクの話ですね。そう、d シネライクは、まあ、いいんですけど、こ の, この映像この映像で FPV しないといけないんで、ちょっと気持ち悪いっていうか、あの、やりにくい感じはありましたね。DJI FPV やってる時も同じだったんですけど。はい。で、次。おー。 このサイズ感なんだ。この手の感じで見ると。っていうことは、この間紹介したあの、これなんてう、プロペラガードついた機体よりもちっちゃいかもしれないですね。サイズ感はあんまわかんなくて、大体でちょっと予想して考えてたんですけど。そうですね。意外とちっちゃい。ちっちゃいのに、あの、なんていうんだ。あ、カメラが。 <笑>カメラが切れちゃった。お、大丈夫か。お、大丈夫そう。はい。えー、っとですね<笑>。カメラ、カメラじゃなくて、機体の話ですね。機体の大きさ。そうそうそう。この大きさ、この大きさで、さっきのダイブするような映像が撮れるって結構すごいっすな。え、どうだっけ、ダイブするやつ。 あ、これこれこれこれ。すごくない早く触ってみたいなうん。やっぱあの、プロペラガードがなかったりとか、プロペラが、まあ、物理的に大きい方が、あの、こういうダイブするときとかもパワーがあるんで、安定して飛ばせるんですよ。でも、このサイズ感でそれができるって考えたら、結構な性能があるんだなっていう風に思いますね。 18分なるほどこれが一番効率がいいプロペラなのかな<笑>、ね、やっぱ DJI が開発してるってなるとこのコマイペラが一番効率がいいのかもしれないですね。で18分飛ぶと。 いうことっすね。すごいな。ああで、こういうのも撮れちゃうんだ。これですよね。やっぱマイクロドローンっていうのの売りというか。おあ、すごい。<笑>タートルモード付きだすごい。この映像、ね、今までだとあの、 ムキプロって言って、ムキプロっていう文化があるんですけど、FPV には。あの、ドローン、ドローンの、ちっちゃいドローン、マイクロドローンって呼ばれるドローンに、あの、GoPro を分解して、あの、乗せるっていうことあの、ムキプロって呼んだりするんですけど、そういうのをみんなやってたことがあって、いや、今もやってるんですけど、そうじゃなくてもう DJI アバターだよ、みたいな世界が。 来るかもしれないですえ、ねね、これとかね、なかったらできなかった。そう、タートルモードって言います。タートルモードをちょっと説明しますね。これは、あの、まあ、なんか、カメ、カメって、ひっくり返っても元に戻れるみたいなんですよね。この手をこうバタバタさせて、あの甲羅が下になった状態でも。で、それみたいに、ドローンも、あのこういうふうにな、なんてうの、逆さになった時に、あの、 ひっくり返れる機能がついてるんですよね。で、どうやってやってるかっていうと、あの、ドローンのモーターの回転って、まあ、ずっと同じ回転方向なんですけど、まあ、下に空気を出さないといけないんで。でも、その空気を逆さになってる状態で逆噴射するんですね。そうすると、まあ、なんか飛ぶ時と同じように地面に向かって空気が行くんですよ。 なんで、その勢いを使ってひっくり返るっていう機能が、まあ、自作のドローンにもあって、あの、まあ、DJI FPV にもあったんですけど、それタートルモードって呼ぶんですけど、まあ、それがここにもついてるっていうことですね。はい。えー、面白い。なるほど。まあ、これはの、なんていうんだろう。想定できたことではあるんですけどね。はい。やっぱ、 DJI が作るとすごいよなっていうのはある感じです。はい。で、次。はい。<笑>こんなシチュエーションある<笑>これすごいな。あ、で、これ、あれじゃん。あの、モーションコントローラーじゃないじゃん。ね。多分。両手で持ってるし。だからそっちでも操作できるよっていうことなんでしょうね。 川に入って、<笑> p v 危ないな、この人。ねえ。まあ、見てる人がいるからいいのかな。<笑>まあ、イメージ画像ですからね。はい。ああなるほど。ちゃんと障害物センサーがついてると。 はい、障害物感知システムかな日本語だと。はい。プロペラガードもすごい頑丈そうですね。確かに。うん。で、ここに障害物センサー下に障害物センサーあってどうするんだろう。え<笑>だって、FPV って、むしろ、その、何うんだろう。 あの、前に進むときに斜めになるんですよね。機体が、機体の姿勢が。で、進む方向にセンサー向かないと思うんですよ。ここに、真、まあ、下にあっても。で、着陸するときとかもそんな、ねえ、使うのかなあねえー。なんか、高度が低いところとか、室内とかで、この、うちの、 性能を発揮するらしいんですけど、なんな ん, なんでしょうね。あんまりわかんない。<笑>使いどころがわからない。ええー、ちょっとまあ、これもついてるという感じですね。はい、あ。 セーフ isn't on. <笑>う e t うーん。リターントフォームがついてる。で、ストップボタンもついてる。 んーちょっとあんま何が言いたいのか<笑>、ニュアンスがちょっとわかんないんですけど、まあ、なんか、安全機能がついてるというところですかね。あの、ブレーキですね。ブレーキ機能。ブレーキボタンを押すと停止してくれるっていうのと、なんか、コードが低いときに、何なんだこれ。 オーディシティああ、ちょっと待って、これ気ぃわんないでよ。フフマイナン、ああ。エイテクテックおちょっと、ちょっとわかんない<笑>。英語フ。わかんない<笑>、うん。はい。で、 トランスミッション、i o n you can depend on. なんだろうな。信頼できる送信システムみたいな感じか。<笑>あ、やっぱ O3 プラスだ。O3 プラスっていうあの企画ですね。はい。なんだこの 2T2R。オミニディレクショナルアンテナ。 10キキロロですねやっぱり10キロだレンジあの、電波が届くレンジは1 0キロで、で、MAX ビデオトランスミッションクオリティ、すごいな、1080で見えると。え、今までのってどうだったんだっけ ?DJI FPV って1080出た ?720 だったような気がしなくもないけど、ここの辺は変わってるのかな でも逆にこっちのあのフレームレートが下がってる感じですね。逆に JFPS とか出たと思うんですけど。まあでも用途を考えれば、あの、こいつの機体は DJI FPV っていう前の機体よりも全然なんて言うんだろう。アグレッシブっていうか、その、動きの速い速さを求められる。反応の速さを求められる。 あの、撮影は、撮影っていうか、飛ばし方はないと思うんで、まあ100でもいいのかなっていう。100でもまあ結構ありますけどね。10キロも電波飛ぶんですね。すごい。すごいですよね。<笑>まあ、すごいけど、おなんかまた、ピピピッとなって、あ、カメラが戻った。これ、このソフトちょっとやめよう。 次は。<笑>ちょっとだんだん改善していくんで、その辺もちょっとお楽しみに。って感じで。はい。<笑>で、何の話だっけフレームレートでしょと、あのー、MAX ビデオトランスミッションミットレート。はい。50メガ。そうですね。まあ、この辺はそんなもんかな。これ、 30、30ミリはちょっと高いのかもしれないですね、遅延は。大きいのかもしれないです。その、まあ、さっき言った通りですね。DJI FPV より速さが求める、速さを求められることがないので、この辺も遅延が大きかったりとか、フレームレートがあの少なかったりとか。その代わり画質が良かったり、レンズ、レンズは変わってんのかな、これ。 うん、この、この米印はどこにつながっていたちょっとわかんないですけど、えっと、10キロ、10キロですよね<笑>。で、この10キロは日本で結局使えないんで、うーんって感じですよね。 あと多分最大の距離だと思うんで、実際10キロも飛ばないと思います。5キロ、5キロ行くかな ?10 キロってもう相当っすよね。で、18分でしょ行って帰ってこれる<笑>多分無理っすよね。ええー、でもなんかレンジテストとかやってほしいな、誰か。はい。あ、で、これはあれだ。 あの、フライトシミュレーターですね。Fly in manual mode with DJI FPV remote controller to achieve advanced flight movement. あ、やっぱそうか。マニュアルモードを操作するためには、この、このコントローラーが必要です。っていう感じですね。でも基本多分、今まで映ってた、宣伝に出てたやつは、全部この、 あの、このスタンダードなコントローラーでそう撮影されたものだと思いますよ。あの、日本、そうですね。ねそう、僕もいろいろ考えては見てるんですけど、やっぱり今注、注目度が低いっていうのが問題か、課題かなっていうふうに考えてて、FPV に、FPV っていうか、ドローンに関して。なので、 やっぱり大きい企業が力を持ってる産業系というか、物流とかの方になんかどんどん緩和されるっていう動きはあるんですけど、逆にその、ね、こういったドローン、この、なんて言うんでしょうね、撮影っていうか、小型っていうか、その、うん そ産業機以外のドローン。あ、またカメラが落ちた。<笑>声は入ってるんですかねこれ。どうなんだこの猫ちゃんが、猫ちゃんがいるんだけど。はい。あ、戻った。よし。そう。で、法改正は、やっぱりその、あ、ありがとうございます。声だけ聞こえます。あのー、 そうですね。やっぱ大きい企業に向いちゃうのかなって思うんで、そう。個人で楽しみにくい。なんで、そういう、このドローンの楽しさ、FPV の楽しさをもっといろんな人に知ってもらいたくて、そうすれば、やっぱり同じ思いの人が増えてくれると思うんですよね。そうすれば、やっぱり、そういう多くの人が楽しめる世界ができると思うんで、 それをちょっと僕は目指していきたいって思ってるんですけど。うん。なんかここでちょっと FPV の面白さを伝えていきたいなとは思ってるんですけど、これ自体が日本じゃ使えないんで、ちょっとそこはあの、あの、矛盾して、若干矛盾してるんですけど、まあ、まだできることは日本にもあるんで、ちょっと、何かしたいなって感じですね。あ、こんばんは。勉強。 勉強制度。勉強制度ね。はい。そうですね。どう動くかっていうのはちょっと僕もわかんないですね、まだ。はい。うん。あ、いい方向に行ってくれればいいんですよね。はい。で、まあ、こんな感じでシミュレーターで練習できるよっていうことなんですけど、 d j i のシミュレーター以外にも、まあ、たくさんあるんで、僕はあの、シミュレーターの紹介をした動画は最近上がってると思うんで、それからあの、ドローン始めたい方は、ぜひ、やってみてください。ね、それは全然あの、資格も何もいらないので、あの、ソフトだけ買ってもらえれば、あの、ゲームのコントローラーでもできるんで、ちょっと挑戦してみてください。 うん、そうですね。はい。えっ、ー、と、FPV ドローン連載のドラマや映画を作れば注目度上がるかもしれませんね。確かに、そうなんですよ。で、そういえば、最近、あの、ちょっと前ですね、あの、フローステイトドキュメン FPV ドキュメンタリーっていうのがあって、これは何かっていうと、多分アメリカで、あの、撮影されたドキュメンタリーになるんですけど、 あの、なんか FPV をすごいあの楽しんでる人たち の, あのドキュメンタリーで、フリースタイルとかレースとか撮影とかっていろんな種類があるんですけど、FPV ドローンの中に楽しみ方。それを全部、全部追いかける感じでドキュメンタリーになってて、プラスでそのドローンに関する新しいあの法律、 っていうのがアメリカででできるんですけどそこに関してなんかあの抗議するところとか新しい法律がどう変わるのかっていうのをみんなでなんかあの演説するみたいなっていうところシーンもあったりしてその辺でなんか注目度高めてあのそういう FPV やってる人たちが生きやすいなんか世の中を目指しますみたいなっていうコンセプトなのかな勝手にあのそう思ってるのかもしれないんですけど。 あの、え、ドキュメンタリーがあって、で、これすごいなって思って、めちゃくちゃ見たかったんですけど、ちょっとなんか日本だと手に入れられなくて、しかもなんかあの、あんまり大きいその映像制作の会社が作ってるわけじゃなくて、個人が作ってるのかなみたいで、なんかあの、オンラインで DVD の販売をやってたんですよね。一瞬だけ。期間限定で。で、僕それ知らなくて、後から見て、もう売り切れになっち ゃ, な っ, ちゃってたんですけど、 まあ、もしなんか、機会があれば、それをゲットして、なんか、まあ、できたら、まあ、日本語字幕とかつけて、ぜひいろんな人に見てもらいたいな、っていうふうに、思うんで。まあ、だからそういう映画とか、ドキュメンタリーとか撮るっていうのは、すごい良いことだと思います。<笑>そういうのもやっていきたいです、僕も。うん。はい。えっ、ー、と。 勉強は仕方ないにしても、えー、範囲に人がいないか、監視役を立たせるってハードルが高すぎると思いました。そうですよね。まあ確かに。まあでも FPV っていうのは、あの、ゴーグルつけて飛ばすじゃないですか。それが FPV なんですけど。ってなると、あの、まあ、ルールの定義的には、目視外飛行っていうのになるんですよね。でその目視外飛行っていうのが、 何て言うんだろうな、いろんな補助者とか、そういったものをつけないといけない飛ばし方になるんですね、日本の法律だと。まあ、安全のためならしょうがないのかと思うんですけど、まあ、やっぱりそういうドローンする、FPV ドローンするためには、まあ、 この間もなんか、あの対談でちょっと行ったかもしれないんですけど、やっぱり仲間を作ったりとか、一緒にやろうっていう人たちと一緒にやると、結構楽しくあの、お互いに高め合いながら、あの、まあ、監視役も5つつ飛ばせると思うんで、まあ、その辺はなんか、まあ、やり方によってうまくできそうだなって思うんですけど、でもやっぱりその一人でなんか、何もないところに行って、飛ばして、 映像撮ってくるっていうのはすごい憧れますよね。うん、僕もやってみたいなトイドローンは経験あるのですかそうですね。全然、トイドローンもいいと思います。いいと思うっていうか、あの、まず僕の思い的には、ドローンっていうものを楽しんでもらいたいなって勝手に思ってて、なんか、 変なイメージが勝手にあるんだろうなって思って、ドローンに対して。なんかテロで使われたりとか、テロっていうか、それこそ戦争で使われたりとかっていうイメージがあると思うんですけど、やっぱりその空を飛ばすっていうロマンっていうか、特に FPV なんてもう自分がゴーグルつけるんで、自分が鳥になったっていうか、もう自分がドローンになったかのように飛ばすことができるんで、 その楽しさまでみんなに知ってもらいたい<笑>。っていう感じですね<笑>。はい。はい。大会や商業以外では無理です。どうだったっけいやー、ちょっとその辺をなんかはっきりしたことを言うとなんか間違ってたらあれなんで、あの、あれなんですけど。 ちょっと確認しますね。はい。でも趣味であの、ドローンやってる方たくさんいるんで、その辺の方にいろいろ聞いてみてもいいと思います。あとやっぱりその、何こういうオンラインの場で話してても、ちょっと状況がわからなかったりとか、っていうのがあるんで、あの、ね、実際、実際会って、あの、触れてみるっていうところは、大事かなって。 思ってますだからそういう場所も僕も作っていきたいなって思ってるんで、応援よろしくお願いします。<笑>はい。じゃあちょっとこの、あ、でもこっち終わりか。あ、で、価格ですね、価格。価格見よう。はい。tja i b a t トの価格。from AUD1629 オーストラリアドル。オーストラリアドルいくらなんだろう じゃん。あれ違う違う違う違う。au.d. こうか。はい。15万。15万5千円からです。この子は。15万5千円で何が買えるんだ機体単品いや、そんなことないよな。そんな高いんですか ちょっとストアを見させてもらいますね。はい。うーんと。dji アバタープロビューコンボ、これが、あの、あれだな。多分、このゴーグルがついてる、あの、全部入り。で、dji アバターフライスマートコンボ、これが、このさっきのやつの安いバージョン。 かな、うんうん、前のモデルと同じくらいの価格ですかね。前のモデルはいくらだっけえっ、ー、と、カメラドー、うん、えでもあああ、あ、でも高いあ。オーストラリアドルじゃなくてもいいんですけどね。な ん, かなんとなく前住んでたんで、ちょっと。 いくらえ<笑>あ、こっ、点はさ、こっち。えー、っと、20、二十万円 ?20 万円 ?20 万 円, 20万円え今ってさ、いくら んすごいね<笑>。はい。ちょっと安いですね。なんで。多分。この、こっちの方が。うん。うん。安いと思います。はい。で、これが、NoRC バージョン。本体のみ。か。あ、なるほどね。本体のみっていうことは、 DJI FPV を持っていれば、こいつが操作できるんだ。あ、なるほど。だから、あの、ゴーグル今までの V2、あーややこしい。<笑> DJI FPV ゴーグル V2 っていうのがあるんですけど、仮面ライダーみたいなやつ。それが、それ持ってて、かつ、リモートコントローラーあの、スティック付きもしくは、モーションコントローラーを持ってれば、これで済むと。 って感じですね。でもやっぱ、会うならこのゴーグル欲しくなっちゃいますよね。かっこいいよ。<笑>この女の人が面白いねし。必要な人です。はい。ふ<笑>。で、あー。 なんかフライ、フライモアコンボ的なバッテリーいっぱい入りっていうのはないんですかね。まあ DJI FPV の時もなかった。そう、ゴーグルもスリムになったんですよね。いや、だいぶでかかったですよ、今まで。あ、カメラがまた止まった。<笑>失礼しました。うーんと、あ、戻った。よし。そう。 ゴーグルでかかったんですよね。なんで、あの、ね、結構これスマートになんないかなとは言ってたんですけど。ついに。ついにって言っても日本で発売されないんでしょ。はい。まあ、そんな感じですかね。1度九95。<笑>いつの間にそんなに高くなったんで えー、すごいな。70円とか。いう感じだったと思うんですけどね。僕が言ってるの。えー、っと。で、まあ、これがついてると。あ、すごいこ。これで比較が出てますね。dj アバターと dj fpv。でも、アバターも fpv なんだけど。<笑> うん。ベルトインプロペラガード。四半分ぐらいですね、重量は。で、大きさは、どんぐらい ?3 分の2ぐらい。あ、えセンサーサイズも違うんだ。えー。なるほど。どっちが<笑>どっちが。うん。 こっちは大きいのかええー、なんでなんでなんでええー、どういうことまあ、センサーサイズを変えてきたっていうところですけど。まあ、せい成長じゃなくて何良<笑>くなった。ですね。 エフェクティブピクセルス。うん。画素数が倍になったっていうことですかね、これ。あ、倍じゃないの ?4 倍 ?4 倍 ?4 倍<笑>でもこれって、どこに影響してくるのっていうのは疑問ですけどね。うん。だって解像度同じだし。 明るさに耐えられるのかな明るさって暗さか。暗さに強くなったんですかね。あ、えで、広角になったんだ。しかも。で、サポートモーションコントローラー。ホライズンステディ。あ、ロックステディだけだったんだ。d j fpv っていう。で、ここにホライズンステディが追加されて、ああ、トランス、 トランスミッションシステムは同じ長さ。10キロ。あ、で、やっぱそうだ。そうそうそう。810p が最大だったんだよね。なんで、まあ、この、こっちに関しては画質が良くなって遅延が増えた。で、こっちは画質が悪い代わりに遅延が少なく、フレメレットが高いっていうことですかね。で、まあ、フライト時間も、 新しい方が2分長かったりとか。あ、あとこれこれ。あの、インターナルストレージ。あの、内部ストレージが追加されました。うん。なんで、20夜もあればもう、ね、SD カードいらないんじゃないのっていう感じしますけど。うん。まあ、インターナルストレージが入ったということですね。はい。 じゃあ、そんな感じですかね。ちょっともう一回スペックとか見てみましょうか。え、なにこれスティルフォトグラフィーモード。え、写真撮れる写真撮れるんですか ?1080p で2があら、十分そうですね。20、ああ、はいはい。 ギガイト。そうですね。いや、ああ、でも、あの、あれですよ。映像システムと録画システム、別で、別なんだと思うんですよね。さっき言ってたのは、あの、あどこ行ったこれか。んうん。ああ、これじゃない。えー、っと、すいません。そう。えー、っと、結局、映像で録画できる のは、これなんですよ。多分。4K60 コマが最大。もしくは、1080の100フレーム。なんでこれ V2 と違うんだちょっとそこはわかんないですけど、でも結局 4K 撮れると思います。4K60 撮れて、で、さっき言ってた1080っていうのは、あの、自分で見る映像。 そう、そうです、そうです。自分で見る画質が、そう、1080だと思います。だから、あの、飛んでるときに、インターナルで保存しつつ、あの、映像のフィードバックを小具に送ってるっていうことだと思います。はい。うん。ああ、あと、ここ気になってたとこだな あの、dji ゴーグル2あの、細くなったゴーグルのスペックなんですけど、ちょっと見てみますね。うん。ここに、あの、2.4 ギガって書いてあるんですけど、これがすごい気になる。これはあれかな ?2.4、やっぱそうじゃない ?2.4 ギガヘルツでも、FPV できるってことじゃん。 5.8 ギガとか5ギガヘルツの電波だと、なんか、あのー、ね、日本で使うの難しかったりっていうふうに言われるんですけど、まあこれでなんか儀的取ってるかどうか問題っていうのは、あ これこれこれこれこれ。すみません、なんか話がいろいろ、あの、ちゃんと説明できてなくて。あ、またカメラが。もう、この、これやだ。あ、OK。はい。これ見てください。Wi-Fi communication frequency。Wi-Fi の、えっと、なんだっけ、周波数、周波数のことなんですけど。まず 2.4 ギガ使います。5.1 ギガ。インドアユーズオンリー。 ここは注目です。で、5.7 ギガ。で、これ8番あるじゃないですか。8番ちょっと折りますね。どこどこどこどこ あ, あったあったあったあった。フリークエンシーバンド、n ラフルバンド。あ、嘘でしょ<笑>えっと、な 5.1 ギガのバンドは、あの、チャイナと中国とタイでは使えない。 <笑>ですって。え<笑>えど、ー、ういうこと一回戻ります。これこれこれ。インドアユーズオンリー。で、日本でもなんか 5, 5ギガのドローン、ドローンっていうか Wi-Fi って、Wi-Fi とかって、なんか、こあの室内でしか使えませんみたいな書いてあると思うんですけど。 なんか、なんか、そういうのの関係で、もしかしたら、日本もあの使えるけど、室内だけだよ、みたいな。っていうのがあるのかな、っていう、想像してて。で、このインドアユーズオンリー何かなって思って、8番。8番ってこれのことう ってことは中国とタイではその 5.1 ギガをあの室内では使っていいっていうルールなんですかね。だから、書いてあったのうーん、まぁ、あ、ちょっと日本は関係なさそう。うん。ね。はい。どんな感じですかね。ちょっと。 残念ですけど、あんまりできそうな表記は、まあ、当たり前ですけど、ない感じですね。<笑>ちなみにあの DJI GOGLE2 細いやつは DJI FPV で使えるのかなうん。<笑> と、dji。そうですね。企画難しいです。あれ、戻ってきちゃった。これじゃなくて<笑>。失礼しました。ゴーグルの、ゴーグルのさ、最後になんか、あ、ここ、この辺かいっぱい。うん。 DJI, DJI different. Oh, o、oh, oh. <笑><笑>この質問面白い。Can, can, can I use DJI Avatar without the g o s だから、DJI Avatar を Google なしで使えますかのって書いてやっぱ FPV じゃん。DJI fpv アバターって感じ。<笑>いや、えっ、ー、と知、V2、知りたいのは、w i t いいね。ああ、知りたいのは d j i g ーグ g e 2で dji-fpv が使えるのかっていう。ど<笑>う、no、でしょうね。そ<笑>うでした。 あえちょっと待って。ヘッドトラッキングなんてついてんの ?DJI ゴーグル。DJI ゴーグル2。あ、見逃してた、それは。どれだえ ヘッドトラッキングってことは頭をこう動かすことによってドローンを操作できるってこと<笑>すごい。え、ね、何それ、何それ。面白いですね。えここに書いてある d j i g o g o g o compact ultra portable. えっと ?micro-nd. え、書いてあるかな え書いてないじゃん。どれどれどれ。ネットトラッキング。えっと。ないよ。<笑>え今なんか、このスペックを見たら、この DJI FPV GOGLE V2 と DJI GOGLE 2。 でかいやつとちっちゃいやつ。何が違うのっていうのが書かれてるんですけど。で、一ニューコントロールメソッド。tji ゴーグル2はヘッドトラッキングの機能がついてます。なので、コントロールカメラ、ドローン、カメラ、頭の動きに合わせて、あの、ドローンをコントロールすることができると書いてあるんですけど。え そんなことできんのえぇ、え, ー、えそんな、ヘッドトラッキングすごいですよね。ほんと VR みたいな感じですよ。だから多分こうやって見たら。ね。えうーんー、サポート。えぇ、ー、ちょっと待って、わかんない<笑>。あ、もうちょっとで1時間。 ぐらいですね1時間でちょっと終わろうかなっていうふうに思ってるんですけど。はい、まあ、ええー、そうなんだ。ヘッドトラッキングできるそうです。なんで、頭を動かして、その映像も早く見たいな。多分、もうすでにレビュー動画とかたくさん上がってると思うんで、ぜひそちらからの情報を得てもらって、あの、いいなーって。<笑>海外の人いいなーって、言ってもらえると、多分。 情報いっぱい得られると思うんですけど、残念ながら多分、今日見た感じだと、まあ、日本では使えるの難しいかなっていう感じでしたね。はい、じゃあ、最後に何かあの質問とかありましたら、ぜひコメントお願いします。はい、初めて、ほぼ初めてのライブ配信だったんですけど、まあ、ちょっとカメラとか、あの、ね、あの途中で切れちゃったりしたんですけど、今後もなんか、 いい感じに変えていこうと思うんで、よろしくお願いします。いいなって思いながらそうですね。はい。ちょっとドリキンさんを拝んで。<笑>はい。楽しみですね。いやー、悔しい。ね。ちょっと、この辺もいろいろ変えていきたいと思うんで、頑張っていきます。はい。ありがとうございます。ありがとうございました。はい。 応援ありがとうございます<笑>。じゃあまたこういうライブ今後もやっていくんでよろしくお願いします。はい。田舎なのでこっそり買ってこっそり飛ばせないですかね。いやー、買うのも大変になりそうですね、これ。はい、お疲れ様です。ありがとうございます。では、この辺で失礼します。じゃあまた。バイバーイ。